次に宮宮本本本徹徹さ ん, 宮本さん日本共産党の宮本徹ですまず今日は F35 の爆買いについて質問をさせていただきたいと思います。昨年12月、安倍政権は F35 戦闘機を今取得中の42機に加えて、105機も追加取得することを決めました麻生大臣、F35 についてはトランプ大統領が就任直前にツイッターで、 F35 プログラムとコストはコントロール不能だとツイートしております、これ、どういう意味でしょうか財務大臣、麻生太郎さんあの。他国の大統領の発言のコメントについて、どうと言われても、私どもとしてはあの、いろんな発言があるんで、このトランプのツイートな読ませていただきましたけれども。 ファーシェット、アフターあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、ジャニアにとですね、いろいろ書いてあります、書いてあります。で、まあ、ツイートしとおられるんですけれども、あの、これについてのコメントをするということは差し控えさせていただきますけれども。あの、装備品の、あの、調達にかかるコストが決定に関しては、大統領就任になられるまで、いろいろやっておられたという事実は知っております。宮本さん。あの、資料を、えー、配布しておりますが、一ページ目、まあ、大臣もご覧になっていただきたいと思いますが、これは、あの。 アメリカの自衛 o ですね、検査員の報告書です、トランプ大統領がコントロール不能というほどですね、F35 は開発が遅れ、さらに開発コストが急増しているんですね、2001年の344億ドルが2017年12月には555億ドルと、調達コストを含めたコストは、2330億ドルが4061億ドル増えているわけですね。 次々問題点が見つかってコストが膨らみ続けております。アメリカの海兵隊は二0 1五年七月、そして空軍は二0 1六年八月に F-35 は初期運用能力を獲得したと宣言しましたが、その後も問題が続出しております。アメリカの国防総省の運用試験評価局の二0 1六年の年次報告書には、毎月二十件の新しい欠陥が出てくると書いてあります。 この間、どんな問題が起きているのかと、資料2ページ目、えー、少しだけ、えー、抜粋のしておきます、例えばですね、2015年には、緊急脱出装置から体重が、えー、136ポンド、まあ、約62キロ以下のパイロットが飛び出したら、首の骨が折れると、えー、こういう問題が発覚しております。岩岩田大大臣臣ここういうい問題が起きたたとをご存じでした防衛大臣岩武さん ご指摘のあの、報告書については、あの、承知をしております。あの、また今、あ委員が御指摘になった、えー、警部損傷の可能性があるという課題が、あの、指摘されているということも承知をしておりますが、えー、米国防省はこの指摘につきまして、えー、軽量パイロット用のパラシュートの展開を遅延させるスイッチの追加、 頭部の挙動を抑制する頭部サポートパネルの追加、ヘルメットの軽量化による改善のための取り組みをすでに開始しておりまして、136本の未満のパイロットが登場した場合であっても、支障がないものになっているというふうにあの承知をしております宮本さん。いや、アメリカはそういう取り組み、当然やるわけですよね。それであのー まあ座席の回収もですね、2017年に開始したということも、報告書に書いてますが、これ、自衛隊機は座席の回収も含めて対応したんでしょうか岩屋防衛大臣。現在、我が国に配備中の機体や、今後、配備予定の機体についてもついては、追加的な予算措置を必要とせずに、 すでにこの改善は反映されております宮本さん、えー、昨日ちょっと前に聞いたときは、改善してないって報告だったんですけれども、改善したということですが、えー、次々新たな問題がこの間、起きております、えー。2017年には F35 のパイロットが酸素結合になる重大事案が6回、えー、起きております。 えー、F35 の生命維持システムですね、頻繁に故障すると、えー、呼吸、あ呼吸調節装置ですかね、頻繁に故障すると、急激なコ ク, コクピット内の気圧の変化は耳や鼻が損傷して、パイロットが状況認識を失い、航空機を墜落させる可能性があると、まあ、これ、原因が特定されてないって、このアメリカの報告書に書いてますが、いわゆるこれは原因は究明されて改善されたんでしょうか。 谷防衛大臣委員、あの今おっしゃったように、昨年6月の米国会計検査院の報告書におきまして、F35 のパイロットが酸欠の症状を訴えた事例が発生したと指摘をされております。えー、米国防省は、F35 の飛行を行いつつ、原因の調査を行っておりまして、 え、導入国、F35 の導入国に対して、あの、蓄字情報の提供が行われているところでございます。現時点で、航空自衛隊の F35A について、回収が必要であるという情報はなく、また、航空自衛隊において、既に F35A を運用しておりますけれども、酸欠の症状を訴えたとの事例は発生しておりません。 宮本さんいやいや、原因は究明されたのかと聞きましたら、原因はまだ究明されなくて、各国合わせて究明中とまさに欠陥があってですね、いつ、えー、とんでもない事態が起こるか分からないというです、ね、中で、F35 を飛ばし続けていると、しかも、えー、さらに爆買いしようとするっていう話じゃないですか。 F35 はソフトウェアの開発も遅れまして、自衛隊が初期に取得した F35 ははじめ、赤外線ミサイルは搭載できない、機関砲は撃てなかった、スクランブルの任務にもつけなかった、えー、自衛隊機にです、ね、新しいソフトウェアが積まれたのは昨年の6月になってからだと、えー、聞きました。えー、ところがですね、2週間前、1月31日に発表された、米国防総省の運用試験評価局の年次報告書を読みますと、 L35A に内蔵されている機関法は、えー、2018年9月までのテストで、正確さが契約仕様を満たしておらず、容認できない。つまり、撃っても弾が当たらないということだと思いますが、このこと承知で105機の追加取得を決めたんですか委員長岩屋防衛大臣。えー 本年一月末に、米国の運用試験評価局が F35A の機関法の制度について、米国の契約使用を満たしていない旨を議会に報告をしております。で、米国政府が、その、いかなる契約使用としているかは、あの、承知をしておりませんけれども、この記述の趣旨については現在、 確認中でございます。えー、なお、あのなお航空自衛隊に納入されている F-35A については、我が国が必要とする契約上の使用を満たしているところで、えー、ございます。えー、です、はい。宮本さん。驚きですね。アメリカの契約仕様と日本の契約仕様は違って。 アメリカはもう契約ようが満たしてないと、弾が当たらないと、欠陥期だと言っているわけですね。日本は少々外れてもいいということで、買っているのかなというふうにも思ってしまうわけですけれども、驚くべき話であります。これ、アメリカの側のもう確認中だって話ですけれども、 えー、毎年毎年、アメリカもです、ね、この F35A の、えー、発砲試験をやっているわけですけれども、毎年治ってないという報告が、国防総省の運用評価局のレポートを読むと書いてあるんですね、いつ治るかという保証もです、ね、ないわけですよ。それから次いきますけれども、えー、検査員の報告では2018年、 1月時点では未解決の欠陥が966件あったと、えー、書いてあります。防衛省はこの F35 の欠陥966件のリストの詳細というのはお持ちなんですかねで、追加取得を決めるにあたって、この欠陥966件、どこまで解決したと、えー、把握されているんでしょうか。岩屋防衛大臣 まず、先ほどの機関法の件ですけれども、我が国 の, あの契約使用は満たしているというふうに申し上げておりますので、えー、ご理解をいただきたいと思います。えー、ただいま、委員からご指摘をされました、えー、米国会計検査院の報告書におきましては、えー、2018年1月時点で未解決の課題が F35 の ABC。 す、え、べ、ー、ての形式全体で966件あるという記述があの確かにございます。で防衛省としては、あの そ, そのおリストは保有しておりませんで。これらの課題について確認をいたしましたところお、我が国が導入する F35A の機体につきましては、運用能力や飛行の安全性等に影響を及ぼすような課題はないということが、 判明をしておりますでそれ以外の比較的軽微な不具合につきましては、すでに改善のための取り組みが開始されておりまして、主にソフトウェアのアップデートによりまして、えー、追加費用の負担なく、逐次改善されております宮本さん。いや、この966件のですねリストを保有していないというのもびっくりしましたけれども、つまり追加取得を決めるにあたって、 アメリカが、えー、こんだけ結果がありますよと公表しているものを、えー、件数は公表しているものをですね、えー、いっぱいあるんだろうけど、えー、治ってるかどうかもわからない、どういう欠陥を持ってるかもわからない、まま105機も買うっていうのは、およそ国民感覚からしたら信じられない話だというふうに思いますよ。 えー、今、自衛隊が持っているものについては、えー、飛行の安全性だとかなんだとかっていう話はですね、えーえー、今お話ありましたけれども、966件、えー、軽微なものも今、直している最中だとか、いろんな話をしましたけれども、直ってないものが実際多数なんじゃないですか、直ってるっていうのは確認されたんですか岩屋防衛大臣。 今申し上げましたように、我が国が導入している F35A の機体につきましては、えー、運用の安全性に影響を及ぼすような課題がないということを確認をしているわけでございます宮本さん。いや、この966件の欠陥というのはですね、えー、それこそもう飛行の安全性だとかに及ぼすような重大な欠陥が、あ100、 何件というふうふにあるわけですねそれ以外に任務を正確に達成する上で妨げになるという結果が残り800件ぐらいですかねということになってるわけですよ、どっちも警備って話じゃないですよ、弾が当たる当たらないというのは、私はどっちに警備に入ってるのかです、ね、重大な方に入ってるのか、私は軍事の専門家じゃないからさっぱりわからないですけども、こんな結果もですね、 えー、飛行の安全性に関わるものはあ大丈夫だけども、あとは、えー、どこまで治ってるかわからない、こんなままで変わるんですか委員長岩屋防衛大臣、まあこれらの報告書は、ですねあのもちろん米国も F35 をあの最終的には、えー、2400機超導入するということで。 導入を進めているわけですけれども、その導入を停止せよという趣旨の報告書ではなくて、課題について解決をしなさいという趣旨で報告書が出されているわけでございますから、米国においても改善の努力がなされていると思いますし、自衛隊に導入する際にはですね、その安全性の確認をしっかり行うことは当然のことでございまして、 そういう作業はしっかりとやらせていただいているということでございます宮本さん。いや、この1月のですね米国の報告書を見ますと、2018年のサイバーセキュリティテストでは、以前のテスト期間中に識別された脆弱性は改善されなかったと書いてるんですね、1年間やったけど、何も改善しなかった、あるいは稼働率は過去3回にわたる横ばい、プログラム目標の 60% を下回り、改善傾向はないと書いてるんですよ。 報告書には書いてるんですね。この改善傾向を見られないものをですね、えー、どんどんどんどん爆破するってのはとんでもない話だと言わなければいけないというふうに思います。まし、あ、て、AF35 の実態というのはですね、まさに未完の戦闘機。まあ、車に例えて言えばですね、新車を作ったけど、毎年毎年リコールをですね、し続けるようなものだというふうに言わなきゃいけないというふうに思います。 さらにお伺いしますが、F35B についてもお伺いします。安倍政権がです、ね、決めた F35 の追加取得100、100号機のうち42機は、ストーブル、短距離離陸、垂直着陸ができる機体だと書いてあります。岩屋大臣は、F35B は有力な候補機の一つと言っております。ところがですね、米国経済委員の報告を見ると、 F35B のタイヤに耐久力がないって書いてるんですね。着陸回数10回以下しか持たない書いてますで。2018年末までに25回以上持つように改善すべきだというふうに書いてるんですけれども、これ、一体何回着陸できるように直ったんでしょうか岩屋防衛大臣。昨年あの12月に決定した新たな中規模におきましては、 あのストーブル機を新たに導入するということとしておりますけれどもです、ねあの、正式なあの機種選定はあのこれからでございます。あのしっかりあの透明性のあるプロセスを踏んで、あの機種を決定していきたいというふうに思っております。その上上で、えー、申し上げれば昨年6月に 米国の会計検査院が議会に提出した報告書においては、F35B のタイヤの平均寿命が10回未満であって、新しいタイヤの開発を行っている旨の記述がございます。ロッキード・マーチン社は、通常のフルストップの着陸を25回以上耐えられるタイヤの開発を指示され、 その新しいタイヤを選定し、2018年までにタイヤの試験を行う見込みであると報告をされております。あのいずれにしても我が国としては、その機種選定に向けてですね、しっかりと我が法の要求性能を示したうえであの、透明性のある手続きを踏んで 機種を最終的に決定していきたいというふうに思っております宮本さん。いや、岩井大臣、それ25回飛べるようにしなあ、着陸ね、持つようにしなさいって、報告書に書いてることを紹介していただくだけじゃ困っちゃうわけですよ、実際、何回ですね、着陸、持つようになったのかっていうのは、防衛省として確認してないんですか。ね、え岩岩防衛大臣<笑>いや、ですから。 あのロッキーのマーチン車はですね、25回以上耐 え, られ耐えられるタイヤの開発を行っているということでございます。まあ、我が国の戦闘機でありますれば、あの通常は、えー、30回程度で交換することがあの通常でございますので、えー、その要求性能というものをしっかりと示した上で、あの機種選定をしっかりと 行っってていいきたいと思っております宮本さんあのー、開発中だと、わが国は三十回は最低持たなきゃいけないという話をしましたけれども、十五回じゃ我が国の使用を満たさないじゃないですか。二十五回以上で、今は十回だと、ちなみに f 十五は五十回ぐらい持つんじゃないですか、この f 十五 b のタイヤっていうのは、一組いくらしてですね、f 十五 b の維持費っていうのは一体どれぐらい見込んでるんですか。 岩屋防衛大臣<笑> F35B の機体を構成する一部分であるあのタイヤ一組の価格や維持費については、ですねあの公表されている情報は、あ承知をしておりません宮本さん。いやいやいや、F35B をですね有力な広報機だと言いながら、 どれだけ維持費がかかるかもわからない、こういう中でですよ、取得だけ105機、そのうち42機はストーブル決めるなんて、とんでもない話じゃないですか、しかも F35B は初期の機体は飛行寿命は目標の8000飛行時間で約2100飛行時間、10年程度しか持たないと、報告に書いてます、初期以降の機体の耐久試験はこれからだと書いてます、こんな状態でですね、F35B を買うなんてありえない話ですよ。 ちなみにですね、アメリカ海軍司令官であり、パイロットだったクリス・ハマー氏、こう言っています。f 3 5は冷戦時代のあ航空機と比べると、実はたった一つの優位性しか持っていない。ステルス性だ。F30 を開発する代わりに、F15、F16、F18 などの既存の航空機を回収し、性能を向上させるだけで十分だ。こういう意見もあるんですね。まだまだ使える F15 を廃棄して、これからですね、どれだけ維持費もかかるのか。 えー、欠陥期、えー、欠陥もたくさんある F35 ですね、105基もかかっていくと、こちらの方がですが、ね、よほど無責任な浪費的爆買いだと言わなきゃいけないと思います。えー、資料の4枚目、当初あ、資料1枚目戻ってください、当初、アメリカはです、ね、2866基の取得予定でしたが、コストの増大で約400基取得を減らしております、さらに最新のです、ね、検査員の報告書、公開点ですね。 二0 1七年十月に総維持費の見通しを持っていないことを発見し、六十年間のライフサイクルコストは、一点一兆ドル以上と見積もりを出した。そして空軍は必要な維持費を賄うために、計画してきた調達量を減らす必要があるかもしれない。ちょうどこの時期にですね、トランプ大統領が日米首脳会談でですね、繰り返し F35 の購入を迫ってきた。岩わ大臣、アメリカが調達基数を減らす可能性があるもとで、トランプ大統領は、 ロッキード・マーティンの生産と雇用を守るために日本に F35 の大量購入を求めてきたこういう話なんじゃないですか。岩屋防衛大臣。あの先ほどからまだあの決まっているわけではありませんが F35 の、えー、その性能についてあの委員からさまざま御指摘がありましたで私どもはあのきちんと我が国の その要求性能というものを示して、そしてそれに合った機種を選定していきたいというふうに思っておりますので、当然、さまざまな改善する必要があ る, ある点はですね、改善を求めていくということになろうかと思います。それからあのトランプ大統領は、まあ、アメリカの雇用を守るために えー、その F35 の大量購入を求めてきたのではないかということでございますがあの、トランプ大統領から購入の要請があったという事実は私ども承知をしておりません、あのおそういうストーブル機の導入については、えー、我が国の防空を全うするために、必要不可欠なものとして、えー、判断をしているものでございます。宮本さん いや日米首脳会談の前後の記者会見で、いつも F35 について、喋ってるじゃないですか、トランプ大統領は、承知してないどころか、周知の事実じゃないですか、なんでそんなことまで否定するんですか、ちなみにトランプ大統領とロッキード・マーチンの関係もずぶずぶで、えー、ロッキード・マーチンの上級副社長だったジョン・ルード氏を国防総省の政策担当国防次官に任命したりしております。 そして、総理がアメリカに行った際ですね、全米商工会議所との朝食会を行ってますが、資料あるとおり、14人呼ばれたビジネスリーダーの一人もロッキード・マーチンの CEO だった。カジノのときと一緒じゃないですか。最後に麻生大臣にお伺いします。資料の5枚目を見てほしいんですが、これアメリカ国防総省が公表している資料をもとに、アメリカと FMS 契約を行っている国を、 FMS の契約金額順に並べたものです。2010年、日本は13番目でした。それがですね、9位、8位、6位、5位、4位、3位。2017年も3位と。年を追ってですね、増えてるわあ、順位が上がってるわけですね。この上、来年度予算はですね、2017年予算に比べて、倍近い FMS 予算を計上しております。 この2017年の上位の国を見ると、カタール、サウジアラビア、日本、イスラエル、自衛隊。安さん、質問時間が終了しました、お, 手にい、ね、お願いします。これ、日本以外はです、ね、戦争をやってる国じゃないですか、軍事作戦やってる国ですよ、なんでこういう国々と同じほど FMS ネット、FMS アメリカ製の大量兵器を持って、異常じゃないですか、大臣、これ、最後、答えてください。簡潔に、麻生財務大臣、簡潔にお願いします。時間割はどれぐらいいただけるでしょうか。 どうぞあなたのおかげで減らされる後の人の迷惑がかかりますんでこのフォーレン・ミネタリー・セールスの話ですけれどもこれ大事なことじゃない今後とも傍長席から発言を控えてくださいはいどうぞ大臣このフォーレン・ミネタリー・セールスの話ですけれどもこれは日本にとって何といっても一般では調達できない機密性の高い装備品とか アメリカにしか製造できない能力の高い装備品というものを調達できるのがこの FMS という通称を言われる優勝軍事援助というものなんだと理解をしておりますけれどもそういった意味で同盟省国等に対して装備品を優勝で提供するものだと思っております。したがって31年度の予算案において 調達額というものが7000トンで13億円であって、過去最大となっておりますが、これはよく話に出ます、イージス・アシュアの主要部門を計上していることと、私どもの周りにいろいろきな臭い匂いもしてないわけではありませんので、そういったものに対して、早期経過期、e to d について、いわゆる9期一括調達することということで、大きく影響しているんだと思っております。 この一括調達ということはこれまでの調達方式に比べて約三百億円程度の経費が縮減ということは可能になっていると理解をしておりますのでこういった高性能の整備品というものの効率的な調達というのに取り組んでいるところだと理解をいたしておりますはいこれで宮本さんの質問は終了させていただきます終わりますこれにて宮本さんの質疑は終了いたしました